あの日本の皆様、こんにちは、こんばんばは。大申します。あの今ねあのあと、うんあの、トレントのねあの、教会の先生を務めて お,、ね、いのいのいのおりますあの。1992年から2歳までね、あの鳥取大学医学院に、ね、あの留学生として務めてます。 あのそれであのカナダで今はね、帽子の教会の先生としましてはそのあの、大学院時代にこの神様の勝敗の史家を、ね、作りましたので、それでおおむねにねあの、聖書の主な内容をあのまとめてこれ作ったので。 あのこれは必ず役に立つ と, ますあと思っています。信じています。ぜひ、最後まで聞いてください。あの今はねあの、第4章の、あ の, あ の, 宗 の, あの神様の、ね、愛をについてあの読んであげます。<笑>そうわあの私の衆よ、あなたは愛である。あなたの愛は広く、広くし、広くて、 あなたの愛は、川を渡る、コーバー、チョーコー、ね、あの、ヤール、チップあの、チップの子、あのええそれ、あなたの愛は国、ウニ、イスラルローマ、エジプト、イギリス、それフランス、okay、ドイツ、アメリカ、カナダ、アフリカ、okay まあ、日本とね、にわたってあ横切っている、横切る。 それであなたの愛は文化をて横切り、投資にもかかわらず、あなたの愛は民族にわたって 白, 白, 白, 白くでもあの黒でもあの黄色でもあなたは茶色でも横切っていますあの。あなたの愛は年齢にわたって横切切る。幼児も子供を、子純知も、成人もあの切いやあの 年よりにしもあの今を変わらず、okay、そのあなたの愛は絶別にも変わらず、あの男性女性両方も要求、okay。あのあなたの愛はあのコラスに関係なくあ の, あの貧しい人人々も裕福な人の人の金の情の交さです。あなたはあの私の修よあなたの愛は 驚きたちなどは犯罪者を許すことが教えあなたは我々の敵の愛するように私たちを教える。あなたは私たちの友人に敵を変更することないに教える。そう、私の、あの、うん、うんあで。そのあなたの愛はとっても凝ったである。 それは地球 の, あの極地の一方から他方へあの、南極から北極へあの大、大西洋から太平洋へ、あのあの星から 星, 星系へ、その星系から宇宙全体へ、高宇宙から大宇宙へ、宇宙から人へ、あのまだ人間から宇宙へ。 あなたの愛は無限の国だなと想像を超えているああ私の主はあの 私, 私はあなた の, あのはっきり知らない愛をたたえますたたえます<笑>あなたの愛はとっても深いですの一つの原子から他 の, の原子から分子へ 小さな分子から大きな分子へその大きな分子からもっと大きな分子の過去 DNAD DNA からタンパク質タンパク質から細胞細胞から組織組織から身体な身体から生命この 限, ら限られた人間から永遠の命命命へ<笑> 私の主よ、あなたの愛を私 の, あ の,、うん、の, あの体にね、浸透する。ああ私の主よ、あなたの愛を私の骨髄に入ろう。私の主よ、あなたの愛は私のあの非ーの心臓にああ 出, しああ出した。そのああ私の主よ、あなたの愛を私の脳と拒べ。 ああ私の主よ、あなたの愛を私の幸に入力。ああ私の主よ、あなたの愛を私の人生に変化をもたらす。ああ私の主よ私は、私はあなたの美しい愛を称えます。あなたの愛を虫である。あなたの愛は要求に対してあの求めない。あなたの愛を包丁を求めない。 うん、そう、あなたの愛は、な、す計算はされません。それ、あなたの愛を、与えるために、求め、あなたの愛を、与えるために、求め、あなたは、人間を愛する、あなたは、人間のために、生まれだた、あなたは、あなたは、人間を愛する、人、あなたは、人間のために、死んだ、あなたは、人間を愛する、あなたは、人間のために、復活の以上でね こ の, あのご神様の周波の死化を、ね、あの読み終われ終わました。ご清聴ありがとうございます。あのまた次の章、うんうんうんま、の, の, の読みのを聞いてください。こうあのもしつけてたらあのチャンネル登録よろしくお願いいたします。また。うん